ケイちゃんってさすごいお金持ちってわけでもないのなんだよ突然俺がいつ高級車で投稿したよ月の小遣いはいくらもらってる千円あら結構小市民的ですのねお弁当のおかずも普通ですよお金持ちじゃないです けいちゃんっってさ、すっごく大きいでしょだから建築中から南沢中で「前原屋敷」って呼ばれて注目の的だったんだよあんなに大きいお家だからどんなお金持ちなのかなってみんなで噂し合ってたの。 私の推理ではお家を建てるのにお金をかけすぎて貧乏になってしまったと考えてましたよ貧乏でかわいそうかわいそうですあー諸君らの楽しい想像をぶち壊すようで悪いなうちは金持ちでも貧乏でもないぞ極めて平均的な普通の家庭だ それだけ大きな家は普通とは言わないってしかも玄関は立派で門は大型車も入れるようになってるし絶対普通じゃないって ぜひ今度ケイちゃんの家を探検してみたいよなお金持ちじゃないと主張しながらもあの邸宅一体何が隠されているのかかかわいいものが隠されてるといいなーきっと家具を買うお金もなくなってて殺風景な部屋がいっぱいなのですわ絨毯のお部屋なら ぜひゴロゴロしてみたいですよわーそれいいねそれいいねレナも